皆さんこんにちは、サルです。今回はタープでテントを作ります。似たような動画が多いのですが、3×3 の小さいタープで広いテントを作る動画が少なかったので、キャンプ場でサクッと見直せるように要点だけまとめました。必要なものはタープ、ポール、ペグ、ロープです。地面は2メートル ×4 メートルあれば大丈夫です。では早速行きましょう。最初に向きを決めますが、景色や日当たりは二の次です。 出入口が風上にならならい こ, とが最重要この時は風が弱くて自由だったので画面に向かって右側を出入り口にしました屋根の上に3つのループが並んでいる向きが出入り口の向きと一致しないようにタープをセットします理由は後で分かりますがループが並んでいる直線がシートの強度が高くなっているからですロープは3つ使います最初にポールを作っていきます 出入り口用の1本は先に組み立てておき、残り2本を今から二股化していきます。ポールは伸縮式のものでもいいんですけど、短い方がやりやすいです。クローブヒッチを使います。輪っかを2つ作り、2つ目の輪を下側にして重ね、その中にポールを通していきます。撤収の際に引っ張ればほどける結び方がベストです。 ポールにロープを縛り付けますポールが短いのでやりやすいですで、2本を束ねて5回ほどぐるぐる巻きます面のロープの方が多少伸縮性があってやりやすいです束ねたポールを開いて先ほどとは違う向きにまた5周ほどロープを巻きます さらに向きを変えて5回ほど回しますこの時もしポールが長いと写っているような簡単にはぐるぐる巻きにできません短くバラバラにできるポールがおすすめですあとは手を半回転ひねって2回ほどポールにかけて引っ張れば固定されますどのような結び方でもいいのですがこの結び方だと 解くときが簡単なのでおすすめですこれでがっちり固定されましたではポールを組み立てて1 8 0ンチにします次にペグを使います私は軽いのでアルミの三角ペグを使ってます ここが大切なポイントなんですが、両端の2つのループは使いません。ペグを打つのは真ん中の3つだけにします。180センチのポールで長さを測って。タープを少し折りたたんでペグを打ちます。3本の並んだペグが2列180センチ離れて打った状態になります。 このように寸法を測って設営することで直角三角形に近いテントを作ることができますこれで合計6箇所ペグで止まりました二股ポールを持ってきて映ってる位置に立ててタープの中央のループを上にロープで引っ張り上げますこれでポールが自立します左右からタープで引っ張られている状態です 先ほどの結び方ですが折り曲げて2本にしたループを通して一方のポールにかけたら半回転させてポールにこういうふうにかけてで23回繰り返して引っ掛けて引っ張っておけばロープは外れません。このような四角錐の形になります。 では、閉じる側の方に行って端から2番目のループ同士を1つに重ねて1本のペグで地面に固定します四隅は内側に入れておきますでは出入り口側を作っていきますこのロープは 6m ほど必要です 最初に真ん中に輪っかを作りますので3回ほど回して一番左を右側に持っていきさらに一番左を右側に持っていって輪の中を通します結び目が左右対称になるように調整しながら上下左右に引っ張って固めたら出入口になるタープの部分をポールで留めます シャープを斜め上に引っ張るぐらいの方が綺麗に貼れます。はい、えー、少しね。結び方のね。説明をねするのが難しくって別の絵にしてるんですけど、ループを通してポールの先端に引っ掛けてで半回転させてポールを通して引っ張ります。さらに半回転させて、またポールを通して。 先ほどの結び目よりも下で引っ張れば固定されます。先端はね、こんな感じでロープが結ばれております。はい。えー、では2箇所ペグダウンしていきますが、ここはですね、風が吹くと結構煽られる部分なので、長めの23センチにします。キャンドゥーだったかななんかダイソーにもね、似たようなのを売ってました。で、これアルミで軽いんですけど、 今までの1 6ンチぐらいのやつと違って2 3ンチありますから、まあ、しっかり地面をホールドしてくれますし Y 字型のペグなので回転にも強くってまあこれだったらねそこそこ大丈夫だと思います100均のこのペグはおすすめですでロープ2本を普通のねよくよくやる結び方なのでねあえて説明しませんけど まあ、引っ張ったらね、長さが調整できるような形。どんな方法でもは、まあ皆さんが知ってる方法でいいと思うし、あのー、調整、自在金具、ああいうのをつけてる人はね、その方が簡単でいいですよね。はい。まあ私、まあ持ってなかったので手で結びました。で、テンションをきちっとかけ直して引っ張れば、はい、ここまでは完成となりますね。あとはですね、えー、両端、ダラーンとなっているところを引っ張って、 きちっとね、ペグダウンしておけば、奥行きのね、なかなか広いスペースができますので、ソロだったらね、もうこれ十分じゃないかなと思いますね。はいえ、こちらが出口の方ですね。で、後ろ側、ちょっとダラッとなってますね。こんな風にね、なっちゃうこともあります。あの、よく伸びる素材のタープとかだったらね、ぎゅうぎゅう引っ張ってからね、あの伸ばして閉じた方が綺麗に貼りますよね。 はい、これ私はの金づちですねダイソーで買ったやつこんなふうに引っ掛けて抜けるのでねあの三角ペグはねすごい便利ですよタープテントってペグをたくさん使う場合があるので100均グッズはありがたいで、えー、閉じときますねもう一回テンションをかけ直してこれでピンとしましたあと一番奥ですね一番奥がねやっぱりミッともないというか中から入ってね なんか、えー、気持ち悪いのでここを解決しとくためにまたガイロープこれ 5m ありますけどねこれも本当は3 5メートルぐらいで十分ですねであんな風に、えー、外側からね入れましてで中に入ってね処理をしていきます中に入るとこんな感じになってますのであの外側からね入れたやつの一端を出してここにまた、えー、結びつけます これもなるべく簡単にね、引っ張ったらほどけるように今結んでますので、まあ二重にして、通して、二回ね、輪っかの中を通すんですけど、そしたら出来上がりですね。ちょっと解説しますね。こんな感じです。まあ二重に折って、で、先端を通して、で、絶対抜かないようにね、そのままの状態で、あの、元の本線の方、あっちをね、輪っかに通します。 で、また輪っかができたので、そこに今度は一方の端の方を通します。で、引っ張れば、こんな風にしっかりとね、結び目ができていいですね。ほどくときは簡単です。はい、こんな感じでね。まあやっぱりほどくのが簡単っていうのがね、一番大事かなと。鉄収でね、あの、結び目がね、解け、ほどけなくなってね、なんか苦労するって嫌じゃないですか。まあ、そういう意味でね、こういう風にしとくといいかなと思います。 いいね。完成したテントの中でくつろぐ瞬間、最高ですね。はい、いいですよね。こんな風にですね、外側に二股のポールを作ると、内側にね、ワンポールとかと違って、結構中広いし、あともう一本入り口でね、外に引っ張ってますので、かなり広いんです。ただね、弱点があるんです。あの、外側のポールにするとですね、ランタンを吊るす場所がないので、暗くなると、 困るんですこういうものを買ってきましたこれセカンドストリートで1480円プラス税一脚スタンドって書いてますねこれねあのアルミなんで軽いんですよねで高さも伸ばすと1300ミリ 1.3 メートルもあって重さも 0.7 キロめっちゃ軽いんですアルミですなのであこれ使えるんじゃないかなと思ってスマホ用のアダプターがついてます だからスマホもね、幅が、あの、90ミリぐらいまでいけるので、あの、かなり大きいやつでもね、いけますね。で、足をまず広げて、作りはね、良かったですね。1600円とはね、全く思えない感じ。で、こんな感じでね、伸ばすとね、めっちゃ高いです。まあ、ここまで高くなくて良かったんですけど、ただ、幕外にね、ランタン置くときには、高いところにあった方が広く照らせるのでいいです。で、えー、スームゼロですね、これね。 あれをつけて、あのちょうどね、下にカメラ三脚用のね、ネジがついてますので、ネジでね、固定できますから。ただこれだとね、ちょっとあの、ランタンモードにすると直接目に入る光がね、眩しいので、セリアのね、ランプシェードをかけときます。これがね、またね、大体ぴったりなんですよ。赤いやつだとね、こんな感じで。ちょっとコールマンっぽくてね、なんか赤いのは赤いので好きなんですよね。 ただ実はですね、赤いランプシェードって光を反射して地面も赤く照らされるんですね。だから焚き火の時は雰囲気があっていいんですけど、そうでない時は白い光の方がいいなと思って、で、先日ですね、同じセリアのものに自分でシルバーで塗装をしてみました。こんな感じでね、あの上から見ると、スームゼロのね、ライトのところ、で金属のね、引っ掛けるやつがちょうどね、避けてくれるので、こういう感じでね、結構いいんですよ。 はい、ぴったりではないけどねもう一回乗せるとまあまあ普通はね外れない倒れたりしない感じですで、えー、幕内で夜過ごす時には、えー、中に入りますのであれ持って入って、えー、適当なね高さに変えてなんかグラグラしてますけどねこれだったらねあのテーブルとかもね置いてますけど何か、えー、スマホとかも見やすいし食べ物なんかもねきちんと色が見えるのでね安心じゃないかなと。 いいふうに思いました、まあ、なかなかねおすすめです、はい、立ち上がるとねやっぱね狭いんでね<笑>あの中では座ってないといけないですねちなみにこういうタイプのキャンプ椅子よくあるはいなんか偉そうにねふ、うんぞり返ってますけど<笑>誰なんでしょうね<笑>、えー、すいません偉そうに座ってるのはね私ですあとね風向きがね変わってよくね キャンプサイトになると思うんですけど、朝起きたらね、出入り口の方から風が吹いてくると、ポールが細いとね、折れちゃったりするんでね、その時はここを開けましょう。ペグを外せば開きます。ポールがもう一本あればね、これで固定できるんですけど、まあ、あんまり増えるとね、もう荷物が重たいので、私は持っていかないんですけどね。で、ポールがなくても、まあ風がね、向こうから吹いてると、ちょうど今ね、向こうから風吹いてたんですけど、 こんな風にですね<笑>。はい。棚引いてね、風が抜けてくれるので、ポールに負担がかからないんですよね。だから、倒れたり折れたりすることもないので、まあ、風が吹いたらね、ペグを外しとけば大丈夫です。はい。風が止むとね、自然に閉じますね。ここ公園でね、もうちょっと暖かくなるとね、たくさんの方が見えてね、バーベキューしたり、テントね、張ってね。なんか自転車が、ダフォンかな堺チャンネルさんみたいな人いますけど。 結構ね、あの人が増えるんですけどね、今はまだ、えー、春先2月だし、ちょっと寒いしね、今日曇ってたのでね、人は少なめなんですけど、こんな風にね、えー、楽しんでらっしゃるグループキャンプ、ファミリーキャンプの方が結構いらっしゃいますね。はい、え酒、ー、井チャンネルさん頑張ってますね。<笑>最後片付けるときですね。あの、最初に言った通り、えー、まずね、こうやって抜いた方が楽です。短くした上で、 扱いやすくして、で、引っこ抜いちゃうんですね。ほどく必要ないので、単に引っこ抜けばいいです。はい。そしたらね、結び目がね、できるのかっていうとそうじゃなくって、こんな感じです。全部ほどけます。これがね、気持ちいいのでね、やっぱ結び方は大事です。私の場合は帰る前にね、もうテントもね、テントじゃないや、シートもね、乾かしてから片付けるようにしてるので、こんな風にね、あの、まあ、木にね、ロープかけちゃいけないとこもあるのでね、そこは注意してほしいんですけど、 かけてよければね、乾かしてから持って帰ればね、家帰っても楽ということで。家に帰って片付けするまでがキャンプですけどね、それをいかに楽にするかということで、荷物を減らしたこういうキャンプ、いかがでしょうか。この動画いいなと思った方は高評価ボタン、それからチャンネル登録をよろしくお願いします。今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。